皆様、ま、こんにちは ST マイクロエレクトロニクスイメージング製品部の三国ですこのセミナーではマルチゾーン即居に対応した TOF 即居センサーを使用するジェスチャー認識ソリューションについて解説しますそれでは早速セミナーを始めさせていただきます本日はタイムオブフライトセンサー TOF 即興センサーを用いたジェスチャー認識についてお話しさせていただきます。弊社では特定の TOF センサーを用いたジェスチャー認識の評価環境やサンプルコードをターンキーソリューションとして提供させていただいております。今日はユースケースとともに弊社が提供している内容につきましてご紹介させていただきます。本日のアジェンダです。 ジェスチャー認識のコンセプトとその応用例、そして対応製品と弊社のサポート内容につきましてお話しさせていただきます。まずはじめにジェスチャー認識とはということで、TOF 即興センサーを用いたジェスチャー認識のコンセプトについてお話しさせていただきます。人間が電子機器を操作するには必ずインターフェイス、インターアクションが必要となります。 例えばマウスやキーでの入力、タッチパネルによる操作、もしくは音声制御などもありますが、ジェスチャー認識とはこれらに代わって手の動きによって機器を制御することを想定しています。本日ご紹介するジェスチャー認識は手の動きを検出して行うもので、その検出システムはとてもシンプルです。タップやスワイプ、時計回りや、 反時計回りの円を描く動作など、手の動きを TOF 即興センサーが検出し、検出データを特定のアルゴリズムを通してジェスチャーへと変換します。検出されたジェスチャーに応じて、各機器の操作コマンドへと変換し、電子機器を制御します。こういったジェスチャー認識を行うシステムのセンサーの部分に ST の TOF 即興センサーを用います。 ここで TOF 即興センサーについて簡単に説明させていただきます。TOF 即興センサーとは、センサーが発した光が対象物から帰ってくるまでの時間を計算して、距離を出力するセンサーです。弊社が提供している TOF 即興センサーは、製品によって検出できる最大距離や視野角、また提供しているサンプルコードのラインナップが異なるため、 お客様の用途により、より適切なセンサーを選択していただけるラインナップとなっております。今回、ジェスチャー認識を行うにあたっては、こちらのように 8×8、つまり64個の各ゾーンで即居データを取得することができる製品を使用しています。これにより、大まかな手の形状や動きを検出することができ、ジェスチャー認識を行うことができます。 さて実際に TOF センサーを使ってどのように手の動きからハンドジェスチャー認識を行いアプリケーションの操作を行うか3つのステップに分けて順を追って見てみましょうちなみに3つの各ステップでは弊社のホームページで提供しているジェスチャー認識向けの評価用 GUI を使用しておりますまずはステップ1です TOF センサーで どのように手の動きが確認できるか見てみましょう。画面右側はセンサーのデータを表示し、左側にはカメラ画像を表示しています。2つの画面を比べながら見ていただくことで、手の動きがどのように検出されているのかお分かりいただけると思います。右側のセンサーで、データの画面では、01で物体の検出の有無を示しており、 物体がある場所は青色に変わります。それとオーバーラップして手までの距離が数値として表示され、距離を表している場所は近づくにつれて青から紫、そして赤へと変化します。TOF 即興センサーで手の動きをトラッキングしているのがお分かりいただけましたでしょうか次にステップ2です。ここでは同じ評価用 GUI で、 手の動きを独自のアルゴリズムを通してジェスチャーへと変換しています。左または右へのスワイプ、タップ、ダブルタップのジェスチャー、そして軽めのスワイプ動作もしっかりと認識しているのがご覧いただけるかと思います。また複数の手の動きを用いてボリュームコントロールを行うこともできます。手をセンサーの前でしばらく止めてボリュームコントロールのモードへ移行こう。 その後、手を近づけたり遠ざけたりすることで一番右の緑色のバーが上がったり下がったりしているのがご覧いただけます。最後に検出したジェスチャーの内容に沿ってアプリケーションの制御を行います。スワイプ動作により画像をスライドさせたり、タップ動作により動画の再生と停止を行ったりしています。最後にはゆっくりと手を近づけたり、 遠ざけたりすることによって画像へのズームイン、ズームアウトを行っています。ご紹介したジェスチャー認識では VL53L5CX というマルチゾーン検出が可能な TOF センサーを使用しております。TOF センサーを使用したジェスチャー認識ではカメラなどを使用する他のジェスチャー認識のソリューションに比べて消費電力を低く抑えることができ また処理も軽く抑えられるので汎用のマイコンを使用できるという利点があります。またカメラ画像ではなく距離データを使用しているためプライバシーへの配慮が懸念される状況においても最適です。では次にジェスチャー認識のユースケースについてお話しさせていただきます。世界の状況が変わった今。 ハンズフリーやタッチレスでの操作は新しい標準機能であると言えるかもしれません。ジェスチャーによる操作はコンスーマー、産業、医療などの分野で製品に付加価値を与えることができます。例えば利便性の例として左上にあるように手が汚れている時などにジェスチャーによって機器を操作することができます。次に右上は今一番注目度の高い衛生分野ですが ご存知の通りコロナにより衛生関連の機器をタッチレスで制御するということが感染症予防の観点でとても重要であるということが一般的となりました。また左下にあるようにエンターテインメント向けの機器においてはジェスチャー認識を使って人間の動きをロボットに真似させたりなど遊び心のあるアプリケーションに応用が可能です。 最後に右下にありますように安全な環境を構築するためにジェスチャー認識を活用するといったご提案です危険な環境下や物体を取り扱う場面においてジェスチャーまたはハンドトラッキングを使用することで安全性を高められるのではないでしょうか実際にジェスチャー認識を使用できる製品は無限にあると考えています例えば上から順番に サーモスタット、スイッチ、サービスロボット、スマートスピーカー、ノートパソコン、タブレット、スマートフォン、AR、d r デジタルサイネージ、衛星機器、エレベーター、自動販売機、ATM、キッチン家電、産業用ロボット、生産ライン、おもちゃロボット、ゲーム、 その他の電子機器、家電、産業用システムやロボットなど多種多様な分野での使用が考えられます。次のページから弊社で開発したいくつかのデモをご紹介いたしましょう。まずはじめは弊社のインターフェース制御のデモです。先ほどお見せしたものと同じ内容ですが、手の動作で画像の選択や動画の再生と停止を行っています。 自然なジェスチャー動作により、離れた場所からでも簡単にスライドをコントロールできます。次は弊社のホームページでも公開されているデモ動画です。VL53L5CX の製品ページの下の方からこちらの動画をご覧いただくことができます。空調コントロールの操作パネルをジェスチャーで制御するデモです。 スワイプで温度や風量などのモードを変更。タップ動作でモードを選択。ゆっくりと手を近づけたり遠ざけたりすることで設定温度や風量調整を行っています。また人が遠ざかることでコントロールパネルは自動的に画面が消えパネルの消費電力を抑えています。 人が通り過ぎるだけではディスプレイはオンとはならず人が前に立つことで再びディスプレイをオンにしています。こちらも VL53L5CX の製品ページからご覧いただくことができるデモ動画で飲料のディスペンサーをタッチレスで制御しています。TOF センサーは2箇所に設置されていてメインディスプレイの下の部分と コップを置く場所の上の部分にコップを見下ろす形で設置されています。ディスプレイの下にあるセンサーではジェスチャー認識を行い、コップ上部のセンサーは飲み物の残量やコップの有無などを検出しています。このデモでは手の動きで飲み物を選択し、注ぐ量の制御も行っています。 ただしコップがいっぱいになるといくら手をかざしてもそれ以上飲み物は注がれません。これはコップの上に設置された TOF 即興センサーによりコップの中に飲み物が十分に入っていることを検出しているからです。またここに設置されたセンサーではコップの設置状態も検出しているためコップを逆さまに置いてもジュースを注ぐことはできません。 VL53L5CX ではこのようにマルチゾーンを用いた検出によりジェスチャーだけでなく形状や数位の検出も行うことができます最後にイメージ画像ではありますがジェスチャートラッキングの例としてサービスロボットが人間の行動を真似するというデモ動画ですかなり未来的な感じがします ST は引き続き 新しいユースケースやデモを開発し、これまでにないソリューションを提案、提供していきたいと考えております。さて、ここからは、ジェスチャー認識のデモで使用している TOF 即興センサー、VL53L5CX の使用とその評価、開発環境についてお話しさせていただきます。まず、VL53L5CX の使用について説明させていただきます。 こちらのセンサーは先ほどからお話しさせていただいたようにマルチゾーンで即興を行うことができます。つまり検出視野角をドライバー側の制御により 4×4 または 8×8 に分割して計16個または64個のゾーンに分けその各ゾーンで即興を行うことができます。またマルチターゲット検出が可能とありますが こちらは各ゾーンにおいて奥行き方向に複数のターゲットを検出できるということを意味しております。マルチゾーンは XY 平面、マルチターゲットは奥行き方向の検出とお考えいただければと思います。次に視野角ですが、発光箇所の形状が四角いことから視野角は四角い形状となっており、縦横それぞれ45度。 対角角度は63度となっています。また、即距可能な距離は理想的な環境下で最大4メートルまでですが、ジェスチャー認識はおよそ30から40センチぐらいで精度よく検出できるように設定されています。即距データの処理方法ですが、データの処理はヒストグラム方式を採用しています。 この処理方法のおかげで、一つのゾーン内で複数の対象物を検出することができますし、また6 0センチ以上の測興を行う場合には、カバーガラスによるクロストーク信号を排除するといったことが可能になっています。ちなみに、ここで言うクロストークとは、カバーガラスなどで発生する乱反射のことで、 受講信号を距離に換算する TOF センサーにとってはノイズ成分となります。つまり、クロストークはなるべく小さい方が TOF センサーにとっては好ましいです。話がそれましたが、ヒストグラム処理とは、こちら左下のグラフのように、受信信号を24個のビンデータに変換して処理する方法で、グラフの横軸は距離、縦軸は信号量を示しています。 各瓶は特定の時間内に受診した格子量を示しています。また、一つのゾーンで複数の対象物を検出するには、物体感が奥行き方向に80センチ以上離れている必要があります。最後にパッケージサイズは 6.4×3.0×1.5 ミリとなっており、 この中にレーザーの発光部と受光部、そして受光したデータを処理する回路が組み込まれています。次にジェスチャー認識の開発環境として、ST では評価用 GUI、マイコン向けのサンプルコード、そして評価用基板の提供を行っています。ジェスチャー認識のアルゴリズムはすでにご紹介してきましたように、タップ、ダブルタップ、 左右のスワイプ及びレベルコントロールなど複数の検出をサポートしています。評価用の GUI はジェスチャー認識の評価をすぐに開始していただけるようなサポート内容となっております。この GUI については後ほどもう少し詳しくお話しさせていただきます。サンプルコードは STM32 だけではなく ARM Cortex 向けのライブラリーもご用意しています。また評価用時、ハードウェアとして STM32Nucleo ボードとセンサーが搭載されている x n ュ c l リ o ボードの2つが必要です。これらのソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアが評価と開発をサポートし、 お客様のアプリケーションにおけるジェスチャー認識機能の実現をサポートします。さて、早速ですが、弊社ホームページで提供している GUI、サンプルコードなどのサポート状況についてご紹介します。弊社ホームページで STSW-IMG035 と検出していただき、製品ページを開いていただくと、 こちらにありますようにソフトウェアファイルをダウンロードできる画面が現れます。これらのファイルは最後のサフィックスによってサポートされている内容が異なりますのでご注意ください。まず一番上から e b k は評価用 GUI。F401 は STM32F401 向けのサンプルコード。 M のサフィックスがついているものは ARM Cortex の各製品向けライブラリーとなっています。ダウンロードしていただく際には必ず最新のものをダウンロードしてください。また、これらのソフトウェアをダウンロードしていただく際にはソフトウェアライセンスアグリーメントへの同意が必要となりますのでご了承ください。さて、ジェスチャー認識の評価用ツールである GUI の使用方法についてお話しさせていただきます。先ほどの STSW-IMG035-EVK には GUI とバイナリーファイル、ユーザーマニュアルなどが含まれています。GUI の使用手順などの詳細につきましてはこちらのユーザーマニュアルをご参照ください。さて、この GUI を使用される場合にはハードウェアとして STM32F401 ニュークリオボードと VL53L5CX が搭載された X ニュークリオボードが必要です。初めて STM32 ニュークリオボードを使用される場合には、デバイスマネージャーでボードが正常に認識されているか確認いただき、その上で GUI の使用を開始してください。では、まずはじめに評価を始める際のハードウェアの準備として、 センサーボードとマイコンボードを接続し、マイコンボードとパソコンを USB ケーブルでつなげます。次にファームウェアフォルダに入っているバイナリーファイルをドラッグドロップしてマイコンボードに書き込みます。この時、マイコンボードの右上の LED、LD1 の色を必ずご確認ください。この LD1 は書き込み前は赤色。 書き込み中は赤と緑で点滅。正常に書き込みが終了すると緑色に点灯します。バイナリーを正常に書き込めたら、次はいよいよジェスチャー認識の評価開始です。ジェスチャー EBK フォルダにあるジェスチャー EBK.EXE をダブルクリックしていただくと GUI が立ち上がります。こちらがジェスチャー EBK.EXE を立ち上げた際の画面です。 通常は特に何も設定せずにそのままスタートレンジングボタンをクリックしていただければ評価を開始していただけます。デモがスタートできない場合にはボードの接続を再度確かめていただくかリフレッシュボタンをクリックして適切なコムポートが選択されているか確認してから再度スタートレンジングをクリックしてみてください。 GUI が起動すると、こちらの右のような画面になります。先ほどの Exe ファイルを立ち上げた画面の右側にデータ画面が追加で表示されるようになります。データが表示されている右側のところでは、赤色及び紫色の箇所は何らかの物体が検出された状態を示しており、各ゾーンに表示されている数値はその物体までの距離を示しています。 データ画面の下にあるカメラタブからカメラをオンしていただくとパソコンに搭載されたカメラもしくは外付けのカメラの画像をこのデータ画面上にオーバーラップして表示させることができます。左側にそのオーバーラップさせた時の画像がございます。カメラ画像を使用する場合にはカメラのすぐ横に TOF センサーを設置していただくと TOS センサーのデータとカメラ画像の整合成が取りやすくなります。こうして TOS センサーのデータとカメラ画像の両方を表示させると手の動きをどのように検出しているかがわかりやすく確認いただけますのでより効率的に評価できると思います。また本セミナーの最初にお見せしたこちらの評価用 GUI を使ったジェスチャー認識の動画では GUI 画面の左下にあるプラスのアイコンをクリックすると出てくるジェスチャー検出の各機能を使用しています。ジェスチャー認識の評価をされる際にはこちらのリストから目的に合った機能を選択して使用してください。先ほどお見せしたステップ1から3までの動画ではステップ1から順番にハンドトラッキング、ジェスチャーディテクション、フォトビューアコントロール、 を順番に使用ししていましたその他にサポートしている機能としてはマウスコントロールやサークルレベルコントロールなどもございますジェスチャーケース用の評価用サブウィンドウが開いていてもメインウィンドウのデータも並行してリアルタイムで表示されていきますので即興データやハンドトラッキングの状況とジェスチャー認識の状況を並行して確認していただくことができます また、複数のサブウィンドウをこちらのように同時に表示させることが可能ですが、誤作動の要因にもなりますので、お気をつけください。おすすめは、ハンドトラッキングの画面と、他に一つ、評価したい機能のサブウィンドウを開くという設定です。また、フォトビューアコントロールの機能につきましては、サブウィンドウのツールバーをクリックしていただいた後に、パソコンに保存されている画像を選択していただくと使用できます。 事前に画像を何枚か保存されたフォルダをご用意いただくと、画像の選択などのジェスチャー操作もスムーズにご評価いただけるかと思います。また、この画面上では隠れてしまっていますが、スタートストップボタンの下にログデータというボタンがございます。こちらをクリックしていただくと、評価データのログを取ることができ、取得したデータはこの GUI 上でご確認いただけます。 詳細につきましてはユーザーマニュアルをご参照ください。ちなみに st.com からダウンロードしたフォルダーは深い階層に保存して使用しますと、符号を取るときにエラーが出てしまいますので、C ドライブ直下など浅めのレイヤーに保存して使用していただければと思います。ここでジェスチャー認識の評価を行っていただく際のコツを少しご紹介したいと思います。こちらでご紹介したいのは、 評価用ツールのデータ画面の下にあるタブです。このタブではデータ画面上に表示させるパラメータの選択、カメラ画像のオンオフ機能やカメラ画像と TOF 即距センサーの FOV のアライメントを調整できる機能などがございます。例えばデータ画面上の数値はデフォルトでは対象物までの距離を示していますが、 先ほどお見せしたデモ動画のように検出物の有無を01で表示させることも可能です。またパソコンに元から搭載されているカメラではなく、外付けのカメラを使用される場合にはカメラタブのカメラ ID のところで数字を切り替えて使用していただくことができます。ぜひご活用ください。次にサンプルコードの STSW-IMG035 F401 のサポート内容について簡単に説明させていただきます。こちらがディレクトリーです。バイナリーフォルダーに含まれているバイナリーファイルは先ほどご紹介したようにドラッグドロップでボードに書き込んで使用していただくことができます。こちらのバイナリーファイルの場合は u アー t 経由でご評価いただけるようになっています。あとは API ドライバー、 STM32Cube IDE や STM32Cube MX 向けのアプリケーションファイルなどが含まれていますので、開発環境や用途に合わせてご活用ください。ちなみにジェスチャー認識の検出パラメータにつきましては、設定変更を行うことができますが、弊社としてはデフォルトの設定でご使用いただくことを強くお勧めいたします。弊社ではデフォルトの設定内容で、 評価や検証を行っていますので、パラメーターを変更することによるジェスチャー検出へ与える影響度につきまして、詳細な検証はできておりません。パラメーターのバランスを変えることによる検出精度への影響は精査が難しく、そのため十分に評価されたデフォルト値でご使用いただければと存じます。 次に VL53L5CX の評価用ボードにつきましてご紹介いたします。マイコンボードである STM32 ニュークリオ F401 をすでにお持ちの方は上から2つ目のセンサーボードのみを。お持ちでない方はセンサーボードとセットになっている3つ目のものをご購入いただければと思います。いずれもセンサーボードにはカバーウィンドウ、 カバーガラスホルダー、エアーギャップを作るためのスペーサーが同梱されていますので、カバーガラスを装着していただくことで、より実使用環境に近い形でご評価いただけるようになっています。一番下のものはセンサーが搭載された小基板でテストポイントがついておりますので、お客様のシステムに組み込んでご評価いただけるようになっております。 こちらの評価用ボードやサンプルは弊社のウェブサイトもしくは販売代理店へお問い合わせいただければと思います。最後にロードマップのご紹介です。弊社では5年ほど前に VL6180 という TOF 即興センサーを用いてタップやスワイプ動作を検出できるジェスチャー認識を提案させていただきました。 しかし、この VL6180 は、マルチゾーン検出ができないため、左右の方向を検出しなくてはいけない、スワイプ動作の検出には、このデバイスは2個必要でした。しかし、現在、マルチゾーン検出が可能な VL53L5CX がリリースされたことにより、1つのデバイスで様々なジェスチャー検出をサポートできるようになりました。 ST はさらなるジェスチャー認識の開発を行ってまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。まとめです。ST は長年 TOF センサーを提供してきました。本日ご紹介したジェスチャー認識は、弊社ホームページで提供している GUI やサンプルコードを評価用ボードと組み合わせることで、簡単に評価を開始していただけるようになっています。 ST は技術により人々の生活の向上を目指し努力してきました。ジェスチャー認識を活用いただくことによりユーザーフレンドリーなタッチレス制御を推進しコンスーマー、家電、産業用ロボットなど様々な分野で皆さんの生活を向上、発展させるために引き続き貢献していけたらと考えております。以上。 TOF 即興センサーを使用したジェスチャー認識ソリューションについて解説いたしました ST の TOF 即興センサーはジェスチャー認識以外でも様々な用途にご使用いただけます ST はそのための幅広い開発環境も提供しておりますのでぜひご検討ください詳細については ST のウェブサイトをご覧くださいご清聴ありがとうございました